待ってなさん、えーいよいよ。いよいよですよ。い, いよいよですよ。よだね。ようやく来てもらいますよ。そうね。あのー、なんとおのちんより前にそうあの桜井さんがねん来てくれるということで。ついにですよ。いや花の盆でちょっと盛り上がる会になるといいと思います。ねね、また緊張してますか。いやあんもないよもう。あ早めに準備しちゃおうかなってあ感じだけど。<笑>ね んおいお い, お, い, お, いおっえこれはマジかいやいやいやちょっと待って待ってあれ閉まっとるやん完全に閉まってるでこれやさんあれですわちょっと待って俺は暗いなと思ったんだよちょっとちょっと待ってちょっと待っ て, 待ってちょっと今こんなん書いてあるじゃんしゃべりにくいんですけど今日ここじゃないっすわ いやまあ、削っんだろもう。<笑>すみません、ここじゃないっすわ。いやいや、危ないって時間え時間ま何時何時？あと五分で桜井さん来ますね。五分？はい。ちお前だから言ったじゃん、俺どっちにしたって早めの方がいいっつってさ。 これちょっとダメだよちょっと急ごうちょっっっととととだだよ急急急じじゃゃあとりありりええず…激だっけとりあえず激ぎてるわけじゃないもう激ぎだからいんですよいいね。 ここじゃないなみたいななんでだ触れるんじゃないかどこハヤさん、ここじゃないですここじゃない、たぶん場所違う、場所がこっちや、街い。どこでびっくりだよ、お前もう来てるかもしれないですよいや、5分5分前だったんでしょ本当ですか大丈夫、大丈夫いや、ってかマジでシャワーかかったんだけどかかりましたびっくりでシャワーか本当でしょう。ほらもう来てます い, い, いおらっしゃい、竹川さんも行きなの。